はい。ではお名前と職種最高月賞お願いいたします、えー、渡辺俊博、えー、柔道征服師です最高月賞は、えー、塾間で230万円ですおお、すごいですねもともといくらぐらいだったんですかもともとは仕事前の職場を辞めてた状態だったんで働いてない状態でした、うん、塾に入る前はあ あ, あそうだったんですねはい じゃあ急に。塾の間にそれだけ行ったんですね、はい。はい、すごいですね。ありがとうございます。<笑>じゃあ塾に入る前と今の変化を教えてください。塾に入る前は整骨院に勤めてまして、うん。なんとなく独立しなきゃなっていう。ただ、それだけの理由で仕事を辞めて。うん、でもやっぱ経営がわからなかったんで、その辺をその辺りを補うために塾に。 入りました。うん、で結果塾に来てみたら本当に自分って系のこと全く知らなかったんだなって結構痛感しましてで結果あの独立してすぐ翌月から百万円突破できたんですごいですね。本当に入って良かったなと思います、はい。素晴らしいですね。じゃあ今後何か目標とかありますか？今後はそうですね。一年 1年以上で100万円以上稼げてるんで、もう自分の中でも多店舗展開とか、スタッフ雇用ですかね、して広げていきたいなとは思います。あ1年ずっと100万以上ぐらいは稼げてるんです100万から200万の間を稼げていただきたい。す。でね。 じゃあ次はスタッフの声をしてもっと広げていくというところですねですはい、はい、ありがとうございますじゃあ塾に向いてる人と向いてない人っていると思うんですけど、はい、どういう人だと思います塾に向いてる人はやはり自分で動ける人が向いてると思います、うん、やっぱ独立ってすごく大変なことなんでやっぱり自分で行動力がある人なら絶対うまくいくと思いますし、うん、向いてる人はやっぱ、うん 自分で動ける人だと思います。はい、じゃあ向いてない人向いてない人は逆ですね。<笑>やっぱり自分でまあ、何かに。つけ寒いとか、うん、疲れてるとか、うんはい、気分が乗らないとか、こういうやっぱ言い訳をすぐ作ってしまうものだと思うんですけど、うん、そこに負けてしまう人は向いてないかなと思います。はい、い 勝, てる勝てる人なら絶対うまくいきます。そうですね。はい、はい、ありがとうございます。 じゃあ塾に入ろうか迷ってる人にアドバイスをお願いいたしますそうですねあの今整骨院も保険が厳しくなってますし、うん、整体院リラクゼーションも本当に星の数ほどありますんでその中でどうやって自分が生きていくか、うんうん、そこを本当に少しでも心配なら、うん、ぜひ話を聞くだけでも。 してみる価値はあると思います、はいはい、ありがとうございますちなみに渡辺先生が前働いてたところはちょっとどうだったんですかずっと働いてたとしたらどうなってたと思いますかずっと働いてたらもう給料もアッパー止まりで、うん、子供もも2人いるんですけど果たして大学まで上げられてたかなって。<笑> 本当独立できて良かったです。心、うんうん、からと思います。そうですね。はい、あのー、素敵なご家族との写真もね。<笑><笑>載ってますし ね, ね。はい、ちょっと見せつけるような写真が<笑>素晴らしいと思います。はい、はい、ありがとうございます。<笑>